りです皆さんこんにちは今日は見てる通り藤波元子さんの「ボスティン・デシェル」のコスプレしてますで今日はねスペシャルゲストに来てもらいましたハッセンさんですはいどうもハッセンです本日はよろしくお願いします<笑>よろしくお願いしま す, <笑>しますえハッセンさんっていうとアニメのスペシャリストですかね もうスペシャリスト考察いろいろとやっておりますおかわいいお兄さんはねなんか中二病アニメなんでもしてるってよくワーズを聞いてたんですけどあーもう私も中二病アニメからもう何も全てのアニメを私愛しておりますのでもう何でも聞いていただければなと思いますわや最高でハッセンさんのチャンネルの方に実は一緒に動画も、えー、やりましてよかったらこちらの方にありますのでチェックしてみてくださ い, いで今日はねそう私うちのチャンネルが だと、はい、ちょっと話が変わるなんですけど、はい、アニメが愛してるって言ったんじゃないですか愛、はい、してます外国はどうと思いますか外国人の気持ちが同じ気持ちが違うかそれを知るためにここに来たと言っても可能でははない<笑>、はいじゃあ早速なんですけどちょっと僕からちょっと質問の方してもいいですかはいどうぞ あのイタリアは、例えば日本だったら国民的なアニメとか、アンパンマンとかがあって、うん、で、そこからさらに光学機動隊があったりとか、いろいろ分かれてるんですけども、イタリアにもこうアニメがあって、でもなおかつ国民的アニメみたいなものもあるんですか、一応。国民えばイタリアで作ってたイタリアのアニメーションというものはちょっとあるのかないのかっていうところがちょっとあな い, い気がしてたんですね。ない気がして…あのー アニメになるかどうかはちょっと違うんだけど、はいはいはいはい、例えば魔女っ子が1つがあってウィンクスとウィッチで結構この作品が似ててでもアニメーションのスタジオはイタリアかフランスだった気がするんですよイタリアは漫画というかコミックスの文化あるんですよでもアニメを作る会社はあんまり聞いたことないんですよ、えー じゃあイタリア人の方から見るとじゃあ日本のアニメってどんな感じなんですか昔はやっぱりアニメは完全に子供向けと思われたんだけど、うん、やっぱり「ゴスティン・レシェール」とか「スペリメンタル・レイン」とか「のイヤッシャー」とか大好きな作品はね全部「MT ナイト」のチャンネルの方にあの。うん 夜 中, 夜中 に, に放送されたんですよ毎火曜日はい、えー、でそれで私もそれのきっかけで姉すっごく大好きになったんですよそうでもそれがやっぱりちゃんと理解してくれてカットなしで名前もそのままで放送されたんですよただ前の「ワンピース e ジョ魔女っ子系」とか、うん「ドラゴンボール」とか、うん、そういうセラムーンとかは全部 名前違い、オープニング違い、映は違いでっい、朝とかその午後、うん、子供が見るのための放送してたんですよ。 ええイタリア人の方はじゃあ例えばそういったものに対して結構分かれますかみんなそれみんなああれはいいよね好きだよ俺っていう人ばっかですかそれとも意外と分かれるんですかねいや俺は別に日本のアニメっていうかそういうのは分かれる分かれるんですか分、うん、か、うん、別れてると思います あ, あとはやっぱりその昔はそうだったんだけど今インターネットの時代のおかげでやっぱり、はい あの本、ー、当アニメ大好きな方が多くなったりあとアニメ見るのはちょなんか自然になってきたんですね、うん、アニメ好きですか僕、うん、もたまに見ますよってなんだけどやっぱり私はちっちゃい時に子供ゴスティン・デシルが好き「お前なんだよ頭悪いな」って<笑>なんか言われたりとか。 多かったんですねなるほどじゃあ、うん、確かに日本とイタリアだとやっぱ最初にね、うん、アニメに触れる機会っていうのがそもそもないからいろいろ分かれてしまうのかもしれないですねそうですねで私は本当びっくりしたのはこのオタク文化は何かイタリアと日本の違って、うん、イタリア人は本当あアニメ好きだね終わりあーじゃあちょっとアニメ好きだ、ね、終わり応援する」は考えてないし、うん ちゃんとグッズ買ったりとか、ディブデを買ったりとか考えない人がすごく多いと思うんですよ。すね、ただ見て終わり。じゃあ、本当多い。本当、それはベージック。だから、そのティネイジャーの方は特にお金があんまりなくて、はい、ちょっと何んて言読んだり、はい、もう勝手にプリントしたり売ったり。はいはいうん 買ったりとかすするんですよね、外国はだから日本が例えばアニメのキャラクターと結婚までもできるわごいすご い, すごいそれは当は日本しかないんですよ日本しかない日本しかないんですよ日本しかない日本しかないんですじゃあ海外の方は本当に日本のアニメをめちゃくちゃ愛していただいているということですねそうですねいや別れてるんだけどそれがやっぱり分かってくれる人が多分日本人と。 一緒だと思います。私だったら、やっぱり、そっち系ですよね。え逆に、私は質問したいんですけど、はい。はいはいはい、はい。ハッセンさんなら、外国人に、おすすめアニメとかありますか。えー、そうですね、まあ。 例えば今1つの作品を挙げたとしてもやっぱり見ている方は見ていると思いますしまあおすすめアニメといってもこう外海外の方だったらじゃあ「ドラゴンボール」が好きだとか「ONEPIECE、うん」ワンピースは絶対見てるっていう方が多いと思うんですよねだからその中でじゃあおすすめのアニメ何かって言われるとちょっとジャンルになってくるんですけど あ, あそうですねラブコメのアニメをぜひ見ていただきたいなっていうのありますねなんでラブコメですか多分あの先ほどの話を聞いたんですけどもあの海外の方はアニメは見てまあ楽しむものであってまあグッズとかそういうので楽しむ またそれは別の話みたいなことをおっしゃっていたので、うん、ぜひラブコメを見ていただいてそのアニメの中の恋愛感情というものがどう動いていくのかとかアニメの中で好きがあって告白するのか告白しないのかみたいなそういう研究ンンする気持ちっていうのを海外の人にちょっと味わっていただきたいなっていうのはあるので、まあ、海外の方で好きなので言うと例えば「ドラゴンボール」もキャラクター同士での恋愛っていうのは一応あるっちゃあるんですけどもそれが主体ではないんですよね。うん、あくまでももっっってやった後にちょっと好きかもみたいな、うん <笑>おまけでくるので、ラブ本当にこう恋愛アニメ、恋愛アニメをぜひ見ていただきたい。うですね、で恋愛アニメだったらじゃあ何が少少女女漫画しよううかかな少女のガてララそそここ<タッ> 大好きで愛坂タイガに似てるって言われたから性格<笑>はね性格はね性格 は, はね性格はねいやいやそ う, そ, うそれで大河タイガタイガそうトラドラそうあでもわかれ でもイタリアにもすごく人気があったんですよ人 気, です人気あるんですよやっぱりなるほどやっぱそうですよねですからね確かにそれでいうと私もすごく好きだしあのなんか無理的な話わけではないから逆に結構キュンされるアニメだと思うんですねうーん、うん、キャラップデザインもいいよね完全に素晴らしいほうえじゃあ結構好きな作品ですかねララドラですか、うん 今から語れと言われましたらもう 何, 分でも<笑>何分でも語れるんですけどまあ今回はトラトララをお す, すめしまあでも素晴らしいぜひ若い人と飲み物トラとらとらを見てほしいんですよあいいです 外国の皆さんもぜひよかったらドラドラも見てくださいでこの格好にちょっと話し戻りたいんですけどこれ分かりますかね見たことありますか草薙もとコさんじゃないですかそうのご心で知る「エスエスエーシーシー。 私はずっとサックって読んじゃったんです。か s h c 二ゼロ四五。はい。です。いましたか。もちろん。おお、どうと思いますか。 今回は 3DCG アニメーションということでしたので、まあ、この機動隊にとってはまた新しい取り組み。っていうのも、うん、コア機動隊って、あのー、シリーズがいくつも分かれているんですけども、そうです日本も日本人はそのシリーズ側との分かれているので、それぞれの作品にコアなファンというのがやっぱりつくんですよ、ね。ああ、そうですね。そうですね。っていう中での今回、えー、2002年、2000えー<笑> <笑>やっぱりみんな間違っちゃうんですよ。<笑><笑>はい、ということもありましてですねで今年からですねまた甲殻域搭載2045を。 SAC の作品も2シーズン目も制作されているということで、まあ、これからどんどんどんどんさらに今回の 3DCG アニメーションの工学機動隊というものがまあ普及されていって注目も浴びると思うので、うん、いやこれから本当楽しみだなって思いますよねそうですねあの外国にもすごく人気になった理由は一つがあって、はい、それがわかりますか、えー、何があるんですか SH42045 ののは、はいはい、カラーデザイン担当されてるのは外国人ですよ。はいはいはいはい、イリアさんというの、えー、イラストレーターなんですけど、はいはいはい、外国 の, のにもすごく有名で。 デザイン外国人でやってるのは初めて聞いたんですよ確かに日本では全然聞かないですね外国人の方が今回アニメの一つのメインキャラデザインをやられるっていうのは確かに珍しいケースでそうですね、はい、そうでもやっぱりそういう、まあ、外国にもねやっぱりアニメーターになりたいとかキャラデザインになりたいの人がすごく多いなんですけど、はい、日本人じゃないといけないみたいな感じのね あの感じもするからイリアさんがこれができたっていうことはみんな多分それで盛り上がってたと思うんですよこれ本当にすごいことですからねホンですね歴史的瞬間ですから<笑>で実は7年前おいおおいイリアさんと会ったことあるんですよ会ったとことっていうかまあ行動 お, お, お, お互いを昔から行動して会ったことがある そう、あのねコミケで彼のアートブックを出しててそれに買いに行ったんですよだから世界あその時にじゃあお会いして そ, う そ, う そ, う そ, うそれがもう今どんどん頑張ってそう機能隊のデザインになってそうだからんなにるってすご い, しいあー自分もわわわわわわわわわわわわわわわわですわ、ね、わ はい、今日はいろいろ話してくれてありがとうございますいまちょっと勉強になりましたねいやこちらも素晴らしい機会をいただいて本当はありがとうございます ス生さんの動画にも私は出てますのでよかったらこちらの方にチェックしてみてくださいお願いしま す,、はい、お願いしますで私はこのッコでもう1本の動画を撮りたくて今回はねチャレンジをしたいと思いますの何のチャレンジをイリアさんの3枚のイラストは、はい、あの本物のコスプレでリ、はい、アルな感じで撮影してみたいと思いますおお再現されるということで楽しみだ で, できるかどうかはちょっとわからないけど頑張ります、はい この3枚のラストは、ね、あの永遠に残すプロジェクトがありましてアンティークのプロジェクトなんですけどそれすごく素晴らしいなのでそうそうチェ ぜ, ぜひこちらの方にチェックしてみてください、はいはい、ということで今日もありがとうございましたあしたぜひわかったら皆さん他の動画もチェックしてみてくださいお願いします